でも<笑><笑>もうん。<フィ><フィ><フィ><フィ> やれやれお へ <laughs> へ は <laughs> ハ 嘿 <laughs> リーダーだぞ やれやれ。うん、眠る永遠に。これで終わりだ。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 せっ 終わりだ。ロイクソンやコいやーヒーそれがポケのマホだマクロイマイそれでしょそれ うっいやあっ愚かいやかこ何でもない。待っっろいやあっ待ってろれれだが僕の魔法だここで消えろ 待ってろ今行くぞこれが僕の魔法だあこれで終わりだ。 いやそれいやいくぞあそれそれいやあそ れ, いやれそれそれいくやあそれぞれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそあそれそれ ここここここででで消消ええろろすすべべて滅び行行くくぞぞれこれが僕の魔法だだ終わりびよ、うんうんうん。それ。ここ そ れ, いやそれすでにボロビオレがよケの魔法だいやここで消えよそれそれそ れ, やこれで終わりだそれそれそ 今, いいぞ待ってろ今ここで消えろ。 行<笑>くぞ!》